こちでは、ごゆっくりお楽しみください。ファミこちらバンのディーマーディーの紙のベースです。フワモツ食感ドーナツとパイスコーンという2種類のパンを食べたいと思います。イ<笑>パイド、パイスコーン、パイドコーン、何回してるんですかうーん、何だったこの日が気になりますね。どちらも作品系だと思うんですが、では、この気になるパイスコーンから食べてみたいと思います。うわ これ割ると間違いなくシリスになるやつなのでもうこのままいきますね甘そうな香りがしてきましたではいただきますチャンネル登録よろしくお願いします アイスコーンはもっと香ばしくてカリッとしてるなと思ったんですが食べてると甘い外そうでもなくてどちらか と, いうとスコーンの風味が強い要素が強かったですねそうですね生地にもちょっともさっとしていて口の中の唾液が持っていかれるというかうー ん, なんか名前負けしてるようであまり繰り返し食べたいと思えるような商品ではなかったですね決してまずくはないのですがちょっと2枚いかなということでこちらも点数とさせていただきますそして こちらの上持ち食感ドーナツはそしてこのイーストドーナツに近い食感のイーとした生地は確かにあったのですがもっちっとはそこまでしていないような気がしましたねだから温めるとさらにって書いてあるので温めた方もうまたもうもう下がよかってない温めた方が良かったのかもしれませんがうんこちらもまあ、カスタードクリームは美味しかったですがまあ まで特筆すべき商品でもないかなということでこちらのテストさせていただきました今回はちょっといまいちな感じでしたね残念ですご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです演武襲め。お楽しみいただけましたかもしそうでしたらチャンネル登録コメント高評価よろしくお願いしますではまた次回の天国でお会いしましょう